はい、じゃあサブちゃんはい俺ら出会ったの大学1年生の春じゃんはいその前について何にもしてないじゃん意外とねみんなにも見せてないしそうだいや俺はねそれずっと思ってたけど、うん、知りたくないんじゃないかとも思ってたっけよみんな元ヤンだからいや元ヤンだよ俺<笑>いや<笑>お前じゃねえだろえ<笑>何でお前元ヤンなんだよ<笑><笑> で, でその小さい頃の写真を何でもいいから1枚持ってくるっていうのをちょっと決めてたじゃんうん え小さい頃って別にちっちゃくなってよかったいや、うん、俺の面白い時期があるじゃん、うん、そのちっちゃい時期は分から俺のは結構ハードル上がってもいいぐらいちょっと変変っていうかあミスったかもんない行動、ま、だ, だったら第2弾やろういそうね、うん、だから大量にやるっていうのも考えたんだけど、うん、まあ、1枚しかもな い, いやいいよ1枚だか俺から出していいんじゃい、うんこれ先見ていいいいよ<笑>いい見ます<笑>いやなでな だから、すごい俺はわかるよえわかるんじゃないわかるかなっでもギリじゃないわかるって言っても毎日顔合わせてるからギリわかるって言うと<笑>ギリギリじゃない<笑>いやわかんないねこれあ、わかんないんだかわいらしいなこれ<笑>何歳だろう3歳ぐらいかなすげえ赤顔だもんな<笑>白だもんな顔顔顔は白だよほっぺは赤だし<笑>周りは緑だし<笑> 冬のそなたみたいになって<笑>確かに<笑>確かにな冬のそなたみたいな場所<笑><笑>これ場所はだからあれよおじいちゃんちよ絶対そうだねそうそう俺すごいおじいちゃん子だからうん山大好きでいい、ねうんあそこだもんねあそこだからあそこで毎日遊んでる、うん、いいんじゃないこれが俺の小さい時へ<笑><笑>えーそんな家事は 悔しいいいとかああのいや、じゃあ俺<笑>おもろい時期があってでも俺アメリカいたの、うん、小4から小6だから子供じゃないのかなっていうのあったうん、その、うん、確かにな面白いよな俺が海外いやアメリカから<笑>方がアメリカのスケールのとこにかく言うやつね<笑>もう合成だろっていうやつがあた<笑>んだけど、うん、あ、とりあえずあの写真見せていいよまあ知ってる人は知ってるねこれそう、ね、ツイートしたやつがこれ俺ね こういうい写真だからこれはもうちっちゃい頃でも俺もなんでこの写真があるのかあんま分かってないんだよねいやだから普通の日本のやつなんだよねい因を示してるよいやこれ腹だったっ て, 座れ て, 座れて腹だったって腹立ったって話何ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ だけど面白いっていうかなんか異質だったその写真だけこれね何、うん、でそんなシュールなの<笑>顔顔出ししてないだけど僕ですねそうかね、うん、確かにゲーム実況パターンだよねそうそうそうそうで<笑>トーマスいるんかいっていうのあるしな確かにそこに、ね、<笑>そこの人トーマス好きなんだっていうなんかあとシャツイン腹立つなーシャツイン腹立つよ<笑>でも俺戦隊ものとか仮面ライダーとか全然見なかった 何言っちゃうそれいやなそうそうそう仮面ライダーってさヒューマンドラマみたいなところもあるじゃんあるあるあるただもうストーリーになってくれちゃうちって俺はちっちゃい頃あれ無理だったのそこまで行けてない分かんないってねそれよりトーマスとかまあまあトーマスなんかもうずっとねうん、うん、走ってるだけだからいやちげえよ<笑>トーマス走ってるだけだよ、ね、走ってる映像じゃないな<笑>いや走ってる映像だったらお前<笑>なんか世界の車窓からいいな別に<笑>でなんか<笑>俺もトーマスだった何が好きだったトーマスの俺ゴードンですけど 映像美を見てたからね。だから世界の車窓から映像美だった。タ<笑>ーシーとかいない。ああ懐かしいね。はいじゃあこれ好評だったらね。好評だったらまたやります、ね。はい。はいじゃあそんな感じでまたありがとうございました。はい。はい